近く晴れの国、岡山、駅伝競争、29日、旭川百軒川ランニングコース折り返しの9区間 42,195 キロ。岡山県のスーパー中学生ドルーリーシュエリ、岡山津山鶴山中3年が、29日の岡山市で行われた、晴れの国、岡山、駅伝競争に、津山市チームの3区3キロで出場。 三人抜きの階層で区間新記録をマークした。今年1月15日の全国都道府県大港女子駅伝で17人抜きと区間新記録を披露し、注目を集めたドルーリー主衛里が、晴れの国、岡山、駅伝競争に津山市チームで中学生区間の3区3キロで登場。強風の中、5位でタスキを受け取ると一気にスピードを上げた。 三人を抜きチームを2位にまで押し上げた。全国都道府県大抗女子駅伝では9分2秒の区間新記録をマーク。今回は2度の折り返し地点に加え強風の悪条件の中でもこれまでの大会記録を10秒縮める9分40秒の区間新記録をマークした。会見では都道府県女子駅伝が終わって、 津山市は雪なんかであまり練習できない感じだったんですけど、その中にしてはまずまずの走りかなと思っている。五十持って道なんかは凍って使えなかった、と話し、調子は4割、5割くらい。調整ができていなかった。今日は中間からペースが落ちて上がらなかったが、それでも順位を上げられたのが良かった、とコメントした。 ドルーリーは来月5日、滋賀県で行われる、美和高黒館2023第8回全国中学生クロスカントリー大会にエントリーしている。米印写真は2022年10月、TBS ニュースリックパーードバイ JNN。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。